えー、皆さんよろしくお願いします、えーうんオン。シビックテックオンラインアカデミー第10回目、開始したいと思います。よろしくお願いします。とますでえー、と10回目となる今日はですね、えー、シビックテックかける方もいいということで、えーうん、横浜市役所に石塚さんにお越しいただいております。はい、えー、石塚さん、よろしくお願いします。はい 簡単にちょっと自己紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、とー、ここはコード法横浜と名乗っていた方がいいのかな。コード法横浜の石塚です。<笑>えっと、本職は横浜市経済局というところで、I. C. T. 千人というのをやっています。はい、えー、どこまで行ったらいいのかな。<笑><笑>あの、プレゼンの中で増えることはあ。は<笑>い、あ、そういう意味では、えっ、ー、とー。<笑> あったのは結構前ですね、2013年とか4年とか、多分それぐらい、あのー、から関わってるんですけど、いろいろいい経験をさせていただいて、まあ、仕事の方にも生きてることもありますし、あのプライベートでもすごく充実した<笑>ところもありますし、あのー、そんなこんなで私がなんかこう公務員という立場をやりつつですね、まあ、シビックテックみたいなのにどんな関わりを持っていたのかみたいなのは、なんか今日う、ひけらかせればなと思っております。 はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。楽しみにしております。ますえー、早速ですけれども、はいえー、今日のテーマシビックテックかける公務員ということで、最初に10分ぐらいですね石塚さんの方から、えー、プレゼンテーションしていただいて、まあ、その内容をもとに、えー、質問していきたいと思います。はいえー、それでは石塚さん早速よろしくお願いいたします。はいはい、では画面の共有させていただきます。 最初からなってなかった。ここで言ってます？はい、もちろんです、はい。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、と去年かな、ああ、おととしかな、あのー、神戸でですね、あのー、コードコンジャパンサミットがあった時に、あの野良猫公務員サミットみたいなものをやらせていただいて、うんあのー、まあその時からですね、もう野良猫公務員ネットワークみたいなものを作ろうぜみたいな話で。 結構あの進んできているんですけど、まあ、野良猫っていうか、いろんなところをフラフラしながらですね<笑>、シビックテックみたいなところとか、自分の仕事とか、そんなところをフラフラしながらこう私がどんなことをやっているのかっていうのを共有して、まあ、皆さんがあのこう真似したいとか、こんなこと絶対やりたくないとか<笑>、どう思うかちょっとわかんないんですけど<笑>、ああそんなところをひけらかしていければなと思います。でえー、と今日は4つですね、大岡にあのこんなところをあのお話しさせていただきたいかなと思います。えーと まずシビックテックに興味を持ったきっかけというのは、まあ、興味を持ったというかあの、まあ、絶対的に私にこれが必要だと思ったきっかけですね、は、まあ、本当にもう圧倒的に東日本大震災の経験が大きいです。 であのー、これも、ね、関さんも死ぬほど見てきた画面だと思うんですけど<笑>まあ震災インフォとか、まあ、私、子どもたちと、ね、家でリビングでこうなんか停電してる中でこうじっとしながらいろんなこうネットの状況を見ていて、まあ、あの時ツイッターでものすごく情報がやり取りされていたりとかあの関さんたちがこう い, うふうにあのいろんな情報を集めて震災インフォみたいな形で提供されていたりとか、まあ、テクノロジーでこう被災地を救おうみたいなことをされている方が本当にこうたくさんいらっしゃって。 まあそれを家でですね、あのこう画面の中で見ながら、まあ、こういう動きって、あの、これからは絶対に必要じゃないかっていうふうに思ったのが、あの、最初のきっかけだったりします。まあ、こんな感じですね。あの、これからの行政は伴走役になるべきじゃないかって、こう強く思った瞬間だったんですね、あの時が。で、まあ当時そのオープンガバメントっていうその言葉がちょうど出てきているかいな、い, いたかな、いた、いましたね。 あの、ちょうど2009年に、あの、オバ マ, マさんが、この透明性参加共同っていう、その三原則を掲げて、アメリカオープンガバメントっていうのをやっていくんだっていうことを言い出した後に、あの、まあ、東日本大震災とかがあったりしたので、まあ、そういうふうなことを強く思ったっていうのがあります。 3、まあまあ、原則、こんな感じですね。透明性参加行動 っ,、まあ、っていうのは、透明性っていうのは、単なる公開じゃなくってあの、まあ、データを公開しようみたいなあの、行政の情報を公開しようみたいな話ですけど、単なる公開じゃなくて、市民に活用されやすい形での公開ですね。まあ、いわゆる開放って、庄、ま、司、あ、先生とかを開放って呼んでますけど、まあ、そういうふうにあの皆さんに使っていただけるような形であの提供していこうっていうのと。 あとはそれにあの積極的に市民の参加機会っていうのを増やしていくっていうこと、それと共同ですね、あのー、行政の仕事は行政だけがやるのではなくて、積極的に市民等の関与を増やしていって、まあ、それことであの共にそのガバナンス、ガバメントをしていくと、その街をつくっていくみたいなことをやったらいいんじゃないかっていうことで、三原則を掲げていて、まあ、これを本当にまさに私もう刺さるところではありました。うん 現、まあ、体験というのはもともとあって、まあ、私ずっと横浜に住んでいて、玉川を越えると動機がしちゃうみたいなドメスティックな人間なんですけど、もともと横浜の150周年、開港150周年 の, あのイベントがあった時に、私はのそのイベントのボランティアスタッフっていうのをやっていて、市民総括プロジェクトっていうのをあのこうサポートをしていたんですね。 でそこであの、これって本番から開始まで2年かけてその市民一人一人が集まった一人一人が自分がこれまで何をやってきたのかとかあのそうこれからどうしたいのかとか横浜のために何をしたいのかとかそういうことをみんなでこうワークショップみたいなので紐解いていって、まあ、最終的にそれで、まあ、自分はこういうイベントをやりたいっていうのをあの今ズーラシアが。 アフリカサバンダゾーンというところがあるんですけどあそこ の, あのスペースを使ってあの87日間あのイベントを繰り広げるっていうものだったんですけどこの時にあの本当にものすごい市民の力の爆発っていうのを見せていただいて、まあ、これ横浜だったらまあ絶対オープンガバーメント で, もうできるでしょっていうふうに思ったっていうのはもともとのまあ自分もやれるだろうなと思った原体験としてはあります。 で、まあ、そんな困難してるし、まあ、自分が何をやれるかなって、まあ、いろいろ考えて、まあ、透明性参加共同の中で、まあ、一番最初にやるんだったら透明性だよなって、まあ、行政なので<笑>、だよなっていうふうに思って、あのー、まあ、基調提案とか、まあ、いろいろこう、うよ曲折あって、あの、この金沢イクナビネットっていう、ね、オープンデータを活用したパーソナライズ型の子育てポータルっていうのを作りました。 でまあ、オープンデータってあのやれればいいんですけど、まあ、当時ってオープンデータのおの字もないみたいな世界で、まあ、サバーがのすごくこう頑張ってくれてはいましたけど、まあ、そうは言ってもオープンデータってなんじゃいみたいな世界だったのでまずそのデータとその IT っていうのがまあ何ができるのかみたいなところを分かりやすく見せていかないとまあちょっと進まないだろうなって思ったところもあって、まあ、あの自分がそのプロダクトを作りたかったわけではないんですけど、まあ、あのこういう形であのまず自分が使ってみて、まあ、こんなに便利に使えるじゃんってオープンデータって 出したらいろんな人がこういうふうなことできるじゃんみたいななんかそういう事例として1つ作ってみたっていうのがあってただ、これがですねあの、まあ、パーソナライズ型っていうこともあって、まあ、想像以上にお受けしてしまいましてですねあのいろんな全国であの子育てアプリっていうのが乱立する結果を招いたみたいなところもあって、まあ、その私的にはよし悪しどっちもあったなってい う, ふうには思ってはいるんですけど、まあ、そうは言ってもあのみんながやろうみたいな気分になってくれたのはまあ非常にありがたいなと思っています。<笑> でまあ、そんなコーナーで、あの金沢区の当時、福祉保険課ってどこにいたんですけど、おい ICT 担当やれよみたいなことを上司に言われまして、ですね、まあ、ICT 担当になって、まあ、あのそれからアイディアソンとかハッカソンとか、もう本当にまさにコード4でいうと、この共に考え、共に作るっていう、その場作りみたいなことを中心にやっていって。 まあ、その究極形態としては本当にこの2016年の金沢総合庁舎、もピッカピカの新庁舎をですね、うん、1階から5階までフルハックしていただいて、皆さんにですね、大暴れしていただいたっていう、その Code for Japan サミットですねあの。私的にはその究極形態で、この時本当に市民の人も区民の人も来てくれましたし、Code for の人 人たちも全国つく裏からあの来てくださってあの、まあ、防災とか子育てとか本当にいろんなことを話し合っていたっていうその光景が私的にはこう、うんまあ、本当にその究極形態で、まあ、それを心ううの<笑>果てにしながら今でも頑張ってるみたいなところがありますね。うん でえーとまあ、その共同みたいなところも、まあ、やらなきゃなって思ってですねあの、まあ、世界健康ハッカソンであのこう飛び出してきたプロダクトをです、ね、実際にその区の中の課題に生かしてみるみたいなこともやっておりまして。 あの緊急時情報システムっていうのを作ってるんですけども、あのーえー、ともと今137ってところにいらっしゃる黒田さんっていう方が、あのー、世界銀行のハッカソンの東京の会場でほら、あのー、グランプリをら優勝されてた応募手帳システムっていう電話で t w i l i o n っていうその API を使ってあの電話で情報を双方向にやり取りするみたいなシステムを考えられていたんですけど、まあ、それはあのー、まあ なんだろう防災に活かしたら、その高齢者って絶対電話かけて取れない人いないので、スマホ使えないとかメール使えないとかそういう人がいてもでで、絶対電話取れないって人いないよねみたいな話になって、その緊急時のその電話の双方向発信に使ったらいいんじゃないかっていう発想が、花沢君の中で生まれましてですね、それをあの、横浜に 市, 市民共同条例っていうのが当時できたばっかりの条例があったんですけど、それをですね、ベースにして、あの、こう、提案をしていただきました。 まあ、その提案をベースにですね、区がその、まあ、条例に基づいてその契約をして、まあ、それお金も出せるみたいな、予算も執行できるみたいな感じになっているんですけど、まあ、それを使ってあの、まあ、ちょっとアジャイル的な、まあ、今で言うところのアジャイル的なあの開発っていうのをやったりしています。でこの時は私たちがあの、まあ、直接的に開発のお金っていうのは出していなくて、実はイクナビネット の, あの開発をした時に強烈に失敗したなと思ったのが、区の行政の委託費で、 あのものを作ってしまったっていうのが私的には強烈に失敗だったなと思っていてで結局それで行政財産っていうものにあれ、まあ、市民税を払って市民税で作っているものなので。 まあ、行政財産っていうものになっっててしまって私、オープンソースにしたいってすごくあの頑張ってみたんですけど、結果的にこの財産処理みたいなところが全然うまくいかなくて、まあ、誰も決断できないというか、誰もやったことがないので決められないみたいな状況になって、あの結局できなかったというのがあったんですけど、まあ、結局、行政が自分とのこ の, あのリソースで作るんじゃなくて、他のところで作ったリソースをうまくその自分のところに合わせていって、まあ、それをその区民の方とかにあのご提供した方がいいなって思っていたところだったんで、 非常にこの形ありがたくてですね。あの、黒田さんが連れてきてくださった。あのまあ、ちょっと大きな企業とあの黒田さんとあとは私たちがあの府民とかとに協力要請をしながら、実際にシステム検証をしてまあ、音が聞きづらいとか声がね。あの分かりづらいとか、うん。もうちょっと長く発信してほしいとか。多分府民からいろんな意見が出てくるんですよ。で、1回の発信でもう本当にいろんな意見が出てきて、もうこれだけで3時間ぐらいしかみんなできるね。みたいなことを会社の人となんかこう話すぐらい。本当にいろんなことが起こって。 例えば3回発信するんですけど、なんか結局出なくって、あの出て答えてくれなくって、何がいけなかったんだろうと思って電話したら、あのみんなで回し聞きしてたら終わっちゃいましたみたいなこと<笑><笑>か保育園に発信したんですけど、保育園の先生で、こんなんか買ってくるんだよとかつってなんかこう、みんなで回し聞きしてたら、3回終わっちゃいましたみたいな、<笑><笑>そんなことかよみたいな。 話とかですね結構いろいろ楽しいことがありまして、でもなんかそうやっていろいろこう、まあ、実際に起こったあの区民の方たちがこういう風にしてほしいみたいな、あのニーズをあの捉えて、私たちの方であのこうですってみたいな感じで民間の方にまたお答えして、それをこうまた活かしていってリリースしていただくみたいな感じで、最終的にはこれ今、製品としてあのリリースされていて、今、と横浜市内10区 と,、えー、と足立区と町葉の方とか、 いくつかの都市にあの展開されているということなので、まあ非常にあ、この間、豪雨被害があった真備町とかもそうですけど、田原先生がいらっしゃる、あそこでも真備ダイヤというあの名称で使っていただいていて、あの非常にいろんな方に使っていただいているのは、すごくありがたいなというふうに思っています、ね、で今、なんかこう、そんなこまでいろいろやっと思ってることって、あの行政ってオフィシャル返還装置だよなって。 すごいい思っていてこれ誰かに言われたらすごいうまいこと言われない言うなと思ったんですけど何かそのこうあるプロダクトみたいのをその課題を捉えてその実際にあの区民の方たちと作ってみるとか使ってみるとかっていうことでそれがそのオフィシャルなあのものになるってそのプロダクトになるっていうその流れを、まあ、行政は作っていけるなっていうふうに思っていてただそれはあの何かしらの課題を解決するものではないといけないっていうのはあるんですけど。 あの単純にその便利なものを便利に使おうぜみたいな話ではなくて、それをその実際に地べたにお住まいになっている区民の方とか市民の方と一緒にあの、まあ、いいものにしていけるっていうその変換装置みたいな役割を果たせるなっていうふうにあの、ここ数年ぐらいの自分の活動をあの振り返ると、改めてですよ、振り返ると、ああ、そういうことなのかなっていうふうに思ったりしているところですね。 で今はですねあの経済局に移動してからは、コードあォン、ま、横浜みたいなのメンバーといろいろやって、あの市長選側の候補者にですねあの勝手にこう ICT の提言書を作って、ですねあのこうきれいに印刷して私にいったりとか、3のの人 の, あのうちの今の市長なんですけど、あの<笑><笑>小林さんとか、うちの代表とかがです、ね、あの私に行って、うんあの、こういうのを自分たち考えてるんですみたいなことをやったりとか。あと年に、ねうん、横浜の新市長が 桜木町の方に今建ててるものがあるんですけど、それあの図面で見ても全然なんどんなことものだか分かんないよねとか、じゃあちょっと VR でやっ作っちゃったら面白いんじゃないのみたいな話になって、で、なんか最初、あのメンバーの1人であの山手総研って会社やられてる方のインターンの人が1ヶ月かけて1人設計施工管理みたいな。 みたいな非常に孤独な作業でですねユニティを使ってこうバーっと立ち上げてくれた VR をですね今、の情報科学専門学校の生徒さんがすごくブラッシュアップをしてくれていてもう見るたびでなんかこういいテクスチャーが変わってるみたいなことになってるんですけどあのそんなものを使ってですねあこれいいじゃんとかして経済局のですね今度ちょっとあのイベント展示会あるからちょっと展示会に出してみようよみたいな話で持ってきてもらったりとかしていてでこれ、あの展示会右左上のやつ展示会 の, あの VR 見てもらったやつなんですけど これなんと及川<笑>さん、ね、でさん来てくださって、実際に体験してくださって、いいねとかつって言っていただいたので、ね、みんなでよっしゃとか言っ て, 聞いてたんですけど、でだんだ ん, なんかこんなことやってると、ビジネスとかプライベートとか、境目がだんだん分からなくなって、ですね<笑> も, う も, うなんかもう考えても面倒くせえなみたいな感じに最近はなりつつあるので、いっそのこと撲滅しちゃったらいいんじゃないかというので、絶賛活動をしているところです。 で、今ちょっとライターっぽいことでもちょろっとやらせていただいていて、この間あのデータアカデミーのこととか、あのホルグって。 あの地方公務員を応援するっていうなんか妙なメディアがあるんですけれども、まあ、そこにちょっと書かせていただいたりとかあのしていますね、ガブテックとかもやっぱり今すごく興味があって、まあ、民間からこうドライブしてってくれたらいいんじゃないかっていう私のこう思想にもぴったり、うん、ガブテックとぴったり合うものなので、どこんところどうしてくるかなということで、あのこんなふうなことを書いて、ちょっと外に出したりとか、これもなんかこう行政職員から見たときのそのガブテックってどういう本なのみたいな。 まあ、要は私たちは結構、それに応じ対してダメ出しをされているも同然なわけじゃないですか、ア a v t ックみたいなものができて、君たちができてないから俺らがやるんだよみたいなところもあって、まあ、そういうところに行政職員としてどんなふうに感じるかみたいなところをなんか取り上げて書いたりとかしてますね。でまあ、モチベーション的にはやっぱり私は横浜が好きで、横浜に住んで横浜に働いている人間なので。 まあ、やっぱり横浜を面白くしたいっていうのがあの一番なんですけど、まあ、2009年にあの横浜市民の手でですね、まあ、オープン横浜っていううちのロゴがあるんですけど、それと一緒にあの掲げられたステートメントっていうのがありまして、まあ、その今こんな感じで、まあ、横浜をこう開放的で、まあ、そこういうふうにまあ横浜を作り上げようみたいなのをあの市民の手によって プランのものがあるんですけど、まあこれは私はやっぱりあの実現したいなっていうふうに思っているところですね。まあ、これも実際にあの家庭でイマジン横浜ってあのパシフィコ横浜に500人集めてワールドカフェやっちゃうみたいななんか世にもおしいことをやっております。まあこれの、ね、この中であの道もですねあの未来の横浜は私たち50年後どういうふうにしてほしいと思ってますかねみたいななんかそういう冬の間に挟みながら本当に500人の人がぐるぐるといろ々と話し合って。 最終的に今のステートメントを掲げるみたいなことをやっているんですけど、まあ、そういうことをやれちゃう横浜なので、まあ、それを私は応援したいと思っているところですね。で、えー、と行政と皆さんやっぱり日々付き合っていていろいろつまんないこと言うなとかっていろいろ思うところあると思うんですけどやっぱりですね、行政は行政でやっぱりいろいろ事情があって。 あのこれこの間、市川のぞみさんに書いてもらったやつなんですけど、ちょっとこういう図、大事だと思うんで、書いてくれないかなって言って、私がものすごく雑に書いたのをですね市川さんが非常に綺麗にまとめてくださって、ですねありがたい限りだったんですけど、やっぱり行政って、行政だけでお金の使い方を決めてるわけでもないし、議会っていうその市民の代表がいて、基本的にはそこで。あのー 決めてお金の使い方とか決めたりとか、まあ、実際に私たち の, そのやってることが監視されたりとか、まあ、地方自治法みたいなその制約がものすごくあったりとか、あ, のあるので、なかなかこう自分たちだけで何かこ う, こういういうにやりたいって言ったらやれるっていうわけでもないっていうのがあるので、まあ、そこがのの本当にこう全部細かいことを知ってる必要はないんですけど、まあ、そういう基本構造みたいのは、なんか知っていただいて、ね、なんです、ね、こんなこともできないのよみたいなことは、ちょっとなかなかこう、ね、単純に批判できろみたいなのは、ちょっとやめてほしいかなって っていうのと、まあ、議会を経て決めてるっていうところがあるので、まあ、自分たちの代表を決めるあの選挙ぐらいはちゃんと行ってほしいかなというふうに思っていてですね、まあ、あの投票権は皆さんちゃんとあの行使しましょうというところですね。 あとは、えっと、単純にそのこのプロダクト、便利でいけてるからいいじゃんみたいなことを言われても、なかなか、こううん、で終わっちゃうところで、いや、そんなんなんで、普通に売り込んでいったらみたいな、なっちゃうので、やっぱりその何かしらの課題をこういうふうに解決できると思うんですよっていう、そのストーリーを立てていただくこと、まあ、私たちももちろんその一緒に考えますけど。 さっき の, あの研究所情報システムが、母子向けシステムだったのが防災向けシステムになったみたいに、一つのプロダクトが、こういうふうに使ったらもっといいんじゃないかとか、実際に課題に即したものになるんじゃないかとか、ああいわゆる IT とかって要素技術の塊ですから、そういう意味でいろんな形に使っていくことで課題にフィットしたものになるっていうのもあるかなと思うので、そこを単に売り込みの場じゃなくて、一緒にこういいものを作ろうよっていう場として、オフィシャル変換装置ってさっき言いましたけど、考えていただけるとありがたいかな 本当にこう1人じゃできないことを、まあ、あのみんなと本当にいろいろやらせていただいて、まあ、それこそ全国土浦占のコード4の皆さんといろいろ手をいただいたりとかあの力をいただいたりとかあの本当にすごく助かっているんですけどやっぱりそういう人たちとかって出ていかなきゃつながれないので、まあ、できるだけ積極的に出ていって私はなんかこうマーケティングというのかなリサーチみたいな、まあ、そういうのは日々続けていったなと。で これからやりたいものっていうのは、やっぱりなんかサードプレイス方法型行政みたいな、私、今、専業副業みたいなのを行政でもやった方がいいじゃんって。うん なんかこう結構、健全してはばからないんですけど、外<笑>、まあ、に出ていって、その自分たちもそのいろんな風を感じながら、まあ、サブプレイス的にあのいろんなところにあの参加していって、まあ、そこからまたその仕事に帰っていくみたいなことって、やっぱり行政ってあるべきだなというふうに思っているので、まあ、個人的には、ここから先はちょっとこれを突き詰めていくみたいなことを、ちょっと時間をかけてやりたいかなと思っているところですね。<笑>何本話したたかちょっっと長かったごめんなさい<笑>ねえ大丈夫ですよ 以上ですかね。はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。パチパチパチ。はい。改めて皆、えー、さんもだいぶ知り合ってから長いですけれども、改めていろいろな活動をしてるなというふうに思います。えー、<笑>はい、えー。皆さんあの後から参加した皆さんもいらっしゃいますけれども、今十三名お り, ま す, ります。ありがとうございます。で、えっ、ー、と質問これから質問タイムです、ね。 私も質問していきますけれども、皆さんもぜひ、えー、お気軽にチャット、Zoom のチャットの方で質問いただければと思います。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ本当いろいろ聞きたいことがあるんですけど、えっ、ー、とまずちょっと横浜はいという土地について、はいえー、ちょっと聞いていきたいんですけど、やっぱこう横浜が好きっていうのがすごいこう、はい、よくあの伊豆さんよく発言をする。はい ですね。本当に好きなんだなと思うわけですけど、<笑>ななんかその NPO がまあすごく活発に動いているとか、なんかそ市民の力があるみたいな、えー、強いみたいなのはまあ横浜を刺すにときと比べると、そもそもそれってなんでなんですか。なんでなんでしょうね。もう開放の地だっていうのもあると思うんですけど。 やっぱり横浜ってその150年前、ちょうど160年前ですけど、まあ、港が開いて、まあ、すごくその、まあ、ご都合主義的に開かれた港だったりするわけなんですよ。まあ 江, 戸にね、江戸の港は開きたくないけど、まあ、横浜だったら別に 100,、ね、100個ぐらいしか家がないし、別にいいんじゃねぐらいな感じで開かれた都市だったんですけど、やっぱりそこから爆発的にいろんなものが入ってくる、それを需要するその力みたいなものをこう、まあ、養わざるを得なかったみたいな<笑>ところがあって。 そういう意味で、あの、こう、まあ、震災とかもありましたし、あの、空襲で全部焼かれちゃったりとか、あの、いろんなことがありながら、やっぱりその、そこから強く這い上がってきて、まあ、そこで叱られた市民力みたいなものを、やっぱり私も受け継いでいて、まあ、みんなで横浜を良くしていこうよみたいな空気っていうのは、なんとなくあるような気がしているのと、まあ、なんとなくあるって信じたい<笑>なるほど。 ところと、まあ両方あって、まあ、なんだろう、こう言ってると好きになるじゃないですか。え<笑>、そうそう、ね、言ってると好きになるみたいなところもあって、まあ、実際好きですけど、あの、やっぱり言ってるとね、みんなと勝手に目好きになってくるんじゃないかみたいな。ところもありつつ、戦略的に言ってるところもありますね。<笑>なるほどね。えっと、ごめんなさい、U. D. トークが切れているのです、ね。あ、本当ですか、ね。あ、ごめんなさい。ね、なんか、最近スマホの調子が悪いんだよな。そうですね、あ, あ、今オンになります。 あこれあれか。わかった。これ僕のね、リンクの作り方が間違ってるんだ。なんですって同時発言ができなくなっている。<笑>おそんなことがあるんだ。<笑><笑>ちょっとあの、とりあえず喋っててください。僕が一旦切るので。はいえっとはい、あのじゃあ、えっと、リンク送ってくれ。そうですね新、新しいリンクを後で送るので、ちょっと続けつつ、あのそちらがオンにして。 解いいててもらっていいですかこちらがオーム、今閉じちゃいました、うん。じゃあ、支給発行します。皆さんちょっと、ちょっとだけお待ちください。では、その隙にあれかな、ャ、はい、ットのあれを答えてればいないあそうですか、ね、はい、質問とかあ。ただ、誰がいるのあ、でもそうか、UD トークが認識しないのか。そうなんですよね、UD トークがある状態の。 あの、すぐ送ります。こっちで改めて参加してもらえればいけどと。西さんの質問が多すんだけど。<笑>あ、奥にかきた。もう奥みかさん。えっ、ー、と、今、改めてメッセンジャーを送りますので、こちらで僕も一旦コピーしてくだけます。同時発言ができないとかあるのか。そうなんですよ。 接点を間違えるとうん、はいはいえー、どっちかが 話すと切れちゃうってことか。これ入ってますかね入ってな い, っない。入ってない。入ってない。入ってない。んでだ私のスマホなんか昨日からずっと調子悪いんですよね。らなんかしにないけど。開いてはいますか開いてはい 開いていてて、話してるんだけど、イメージないっていう。関さんのやつだけがひたすら認識されている感じですね。これは、ょれはしょうがないかな。ちょっとすみません、UD トークで聞いている皆さんには申し訳ないんですが。 ちょっと調子がよろしくないようで、ねうん。後ほど字幕を起こしして、うんえー、YouTube の方には公開いたしますので、ちょっと有利得は、えー、うん、僕だけという感じで。ごめんなさい。よろしくお願いします。<笑><で>すい<笑>ません。後でやめたりします、はい、じゃあちょっと戻りますね、うん。はい。えーっと、はい。じゃあ、えー、っと、 問題に戻りまして、えー、はい、えー、まあ元々カッパったっていうところがいいねという話が、えー、ありました、えー。コードフォージャパンサミット本当にすごい良かったし、コードフォージャパンにとってもですね、あのー、すごく新しい過程、えー、を生む原動力になったなと思ってるんですけど、はい、あるそもそもどうして誘致をしようって思ったか、ね。あの豊島区 はい、がやったじゃないですか、はい、で豊島区がやった時に行って、で現地を見て、これすごいなって思ったんですよね、私、あのー、庁舎でやった時に、みんなに庁舎現役庁舎使うなんてすげえねとか っ, つって、みんなに散々言われたんですけど、私に言わせたら、豊島区の方がやっぱりすごくて、なんか勝てない議場を開いちゃうとかって、もうなんか私にしたらありえないことで。 だそういう意味では、豊島区 の, あのこう原体験みたいなところがあって、あれが岡までできないことないじゃんとか思ったっていうのがありましたね、うんうんうん、あとは、えっと、関さんがちょうど神戸に行ったころ で,、はい、で、あのな、はいはい、ことしないと神戸に取られるなって<笑>思って<笑>、はい<笑>で、今のうちに読んどこうかなって思ったっていうのもありますね<笑>いや本当、見事、はまりましたよね。<笑>本当でですすよねねねね結構早く声がけましたもん、ね私ね、そうです、ね、はい あれでいろいろといろんな新しいの人たちの参加も増えましたし、あとやっぱ地元の市民が結構参加してくれてたらよかったですね。やっぱそう、はい人が来てくれないと話にならないじゃんとかつって上司し言われて、うんうん、結構呼び込みは頑張りましたね、うん。はい、ありがとうございます。あとはそのお話の中でその委託費の話がありました。はいはいでえーっと そのやっぱ公務員だからこ そ,、うんえーその、いわゆる民間との関わり方みたいなところも、うん、しっかりとこう設計できるんだと思うんですよね。やっぱりそのお金の出し方みたいなところって変に設計しちゃうとやっぱ続かなかったりとか、うんえー、すごく無駄なコストがかかったりみたいなところはあると思うんですけど、うん、静さん自身はもともと IT 関連のバックグラウンドっていうのはどれぐらいあるか 私は、えっと、別に学生の頃に勉強してたとかっていうのは全然なくてで行政に入ってからあの最初の3年目ぐらいだったっけな、うん、IT ちょっと面白いなと思ってで、うん、IT の部署に行きたいって言ったらその教育委員会で最初に行かされてで教育委員会でその、まあ、教育用のインフラ整備担当みたいな。 ものもをやってたんですけど横浜ってあの500校とかあるもう学校があるとんでもない都市で、まあ、あの 500×22 台とかって考えてみたらもう天文学的な数字になるわけなんですけど整備費だけで も, なんかもう見たこともないような数字になるって感じなんですけど、まあ、それの使用をかけとかって言われたときに生半可な仕様を書いたらちょっと、ね、学校の先生たちにぶっ飛ばされるなって思ってですね、うんまあ、そこから、あのーまあ、まず最初でハードの提供から始めてで、まあ、インターネットとかちょうどまあ20年とか前なので<笑>。 本当にインターネット、黎明期ってやつですよね、うん、ISDN がもう出てるか出てないかぐらいな感じの頃だったので、まあ、そこからこうどういう風に繋いでいったらいいんだろうとか、ネットワークの勉強とか、なんかこう、必要に迫られて、順繰りにやってて、まあ、情報システム化みたいなもので、コンピューターの運用管理とか、勉強したりとか、なんかこう、実務とともにこう知識をつけていったって感じですね、あうん、なるほど、じゃあ、本当に専門的に学んだってわけではない ね、ないですね、研修みたいな、あの職場でこう提供される研修みたいなものは散々行きましたけど、私一人で、あの、<笑>かの研修費食いつぶしてるとかっつって。<笑>それぐらい行きましたけど<笑>、うん。でも、あの、そんなベースは本当に何にもない感じですよね。はい、はい。ありがとうございます。ええー、あとですね、えっと、質問としては。ええー、ちょっとオフィシャルせん、あ、オフィシャル変換装置っていうのが。うん、あの、あってですね。えーそ あの、すごい興味深いなと思うんですけれども、その、いわゆるこう、そのもうちょっと説明をしていただくと、そのオフィシャルと言っているのは、その行政のルールみたいなところだったりするわけですかそうですね、まあ、なんだろう、その行政ってあの何が売れるかというと、信頼感しか売れないみたいな。そう はいところもあるじゃないですか。そ の, の名刺を持ってるだけですごくねな、なんかよくわかんないけど、信頼されるみたいなところあるんですけど、やっぱりそこを一回フィルターして、なんかこう、区民の方に提供されるようなものって、なんかそれだけで信頼されるみたいなところって、若干あるかなっていうふうに思っているのと、はいまあ、逆にあのこうそうやってあのこう信頼されちゃうからこそ、あのまあ、生半可なものを出せないというか、きちんと、それがあのこう区民のこう QOL というか、まあ、暮らしの。はい はめるものじゃないといけな い, というふうに、こちら側もやっぱりあの私たちこう利益を追求するとかってそういうわけじゃなくて、もうひたすら公共の福祉みたいなところを追求しているので、はいうんまあ、そういうふうなところを相談するために、なんかそのプロダクトを最大限に使おうみたいなことになると、やっぱり民間の方たちともそういう視点でお話ができるというか、そういうインプットができるんですよね、やっぱり。なので、はいまあ、民間の人たちはやっぱりその売ることみたいなところが。 あの最大の命題だったりするわけなんですけど、私たちは別に売ることではないところだったので、売るっていう、売るを最大化するっていうのと合わせて、じゃあその価値をどういうふうにうまく課題解決をかしていこうみたいな、うんあのこうまあ、両方の視点を持って、プロダクトっていうものをブラッシュアップしていけるなっていうふうに、うん、あの緊急事情報システムを作ったときにすごく思ったので、まあ、向こうの方もそういうふうに言ってくださいましたし。うんはいはいはい あのまあ、オフィシャル変換措置っていうのはもうなんかこう例えがあれかもしれないんですけど、うんまあ、実際にその、まあ、使っていただけるものになるな、うん、なるその助けをしやすいかなという感じす、ねうんはい、そうです、ね、あの僕もまあ神戸市で、えー、短いながらにアーバンイノベーション神戸っていう、うんまあ、行政課題を民間にあのスタートアップにといてもらうっていうのをやってますけれども、えー、そこはやっぱりすごくこ う, うまく あの組み合わされば、うん、本当にこう民間だけではやっぱできないような、えー、その市民からの協力だったりとか、えー、地域に実際にこう使ってもらうことだったりとか、うん、そういうのがあの、うん、フィールドとしてうまく、うん、作, れていけるな作っていけるなというのは、うん、すごい感じています。です、ねはい、でも結構難しくないですかそのその辺の、まあ、民間 の人たちの言葉がわから分かる必要もありますし、うん。間を取り持つみたいなところがありますよね。そうですね。まあやっぱりなんかどちらの視点もこうあるわけで、<笑>まあこっちはこっちの事情がありますけど、<笑><笑>まああちらはあちらの事情がもちろんあるわけで。うん まあ、そこのところはやっぱりなんかこう自分のことだけ、こっち側の事情だけ言い過ぎてもよくないし、向ここの事情だけ受け取ってもよくないしみたいな、ね、なんかそこのバランス感覚みたいなのはやっぱりすごく求められますよね、うんうん。なんかその際に気をつけてることとかって何 か,、はい、かね、なんだろうな、あの、翻訳するみたいなことですよね、うん。やっぱり言葉とか、そのお金の出し方とか。うん あのやっぱり違うところがあるので、そこをなんかこう、なんだろう、言い換えるみたいなところと、あとはなんだろう、そのあ目指すところを、ここを目指すんですよねみたいなところは、やっぱり最初の段階でちゃんと合意を取るようにしますね。うん、よ要件定義が大切って、はいはいはい あのうん、システムを作る人だったら誰でも知ってることですけど、うんまあ、私情あの、情報システム化にいるときも、ホストコンピューターの運用管理とかやっていて、うんまあ、回収とか、あの大規模回収とかあるんですけど、そのときもやっぱりそれをしっかりやるんですよ、これは、うんそのまあ、どこの 2B を目指したいのって、今はずいず、これで、どこの 2B を目指したいのって、はい、結局その差があのこうやるべきことになるっていうところ、こ、うん、れをきちんと見定めるっていうところですね、は、にしっかりやるようにしますね。はい なるほど、非常に大事なところですよね。うん、あの実際にそのいろんなその I.T. とかまあ民間のものとかもシビックテックとかもそうですけれども、うん、あのまあイクナビもまさにそうだったと思うんですけど、やっぱ現場の人たちに使ってもらわなきゃいけないじゃないですか。そ で,、ね、でそれってそのかなりこう調整したりとかですね、信、う、頼、んえー、をしてもらったりとか、うんえー、かなりのこう 苦労があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうですかうん、ありますし、うん、なんだろうあの、環境が整わないとやりたくはないですね、うん、あの結構無理して、調整、うん、っ整すごく多いので、行政の中で、うん、例えばイクナビネットを1つ取っても、あれ30種類ぐらいデータがあるんですよ、うん、で、原価で言ったら、どれぐらいだろう、5つだか、6つだか。 原価さんがあってでげ句の果てにはもう消防局消防署とかも出してくれるみたいな感じになって、まあ、そこにこうデータを出し続けてもらうそのまあ、プロセスを作るみたいなところってやっぱりなかなか大変で<笑>まあそれってあのやっぱりそのあの時はまあ一番トップの区長ですよね、まあ、今の私のボスですけどあのすごくその、まあ、オープンデータすごく大事だからやるんだよみたいな。 ということを言ってくださって、あの区の中にじゃあそういう体制を作ってっていう風うにやってくださったので、まあ、すごくやりやすかったんですけど、そうじゃなかったらあのまあ、変な話こう。自分が消耗するだけだったら、もうやりたくないというか。<笑> <笑> な, んなんであのこう裏でそういうそのそういう段階にない時は裏でそういう環境が整うようにこうなんかできるだけこうるみたいなあのねあの表立ってやるわけじゃないけどなんかこう誰かにこう支え合えて み, るみたいなお み, としようみたいな支え合えてみるとかなんかそういうことをやったりとかしてなんかできるだけ環境が整った上でやるっていうのをやりたいかなと思いますなのであの今ステルス期間かも<笑>いや本当そこがやっぱ大変 ぶっちゃけ神戸とかどうなんですかって、す<笑>すごく聞きたいんですよ神戸は結構今、市長から市長がすごくこう理解をしてくれていて、そう で, すよね、でもやっぱりその、多くの他の自治体とか見てるって言っても市長だけやれやれって言っててもうまく動かないくて、ちょっとその間にいる。うん えー、実際にその動く人っていう、うんまあ、課長とか、まあ、係長っいんですけれども、はいはいはい、そのレベルがやっぱそれなりの構想力を持って長い間いろいろ根回しを含めて動いていかないと、うん、やっぱその両輪回っていかないとうまくいかないなというのは非常にやっぱり、まあまあ神戸詞の場合はやはりその田辺課長が、はいはい、そうですね。こうその辺の 根回しもうまいし、うん、ええー、まあ、やっぱ少しずつ実績を積み重ねてきて。うん、あの、だいぶ実、その、うん、まあ、その外から評価されるようになってきてるので。<笑>あの、そこはすごく、どんどん、こう、いいサイクルが回っているなあっいう感じがします、ね。そうですよね、はい。とはいえ、でも、やっぱり、その、今の、あ、バイノーミューション神戸みたいなものも、まあ、僕が入ってから四年ぐらいかかっているわけで。うんはいはい、そうですよね。うん。 そうだから私もなんだかんだイクナビネットを作るまでに多分10年とかしてると思うんですよ。ま、ずそのイクナビを最終形で作りたいと思ってたわけじゃないんですけど、まああいう何かそのチャンスを形にするみたいな活動をできたのは多分そのなんだかんだで10年ぐらいかかってるかなってちょっと思うので、まあ、そういう意味で そ, のそこのサイクルをもうちょっと短くしたい。 ね、でその間に行政の職員、どんどん打ち死にしていくんですよ、本当に、なんかすごいとんでもないモチベーションを持った人が、どんどん打ち死にしていくみたいな、本当にそういう状況があって、はい、もうそれってなんか損失でしかないし、うんうん、本当にメディアに取り渡されるような人ですら、打ち死にしていくっていうこの状況は、本当にまずいなと思っているので、そこのサイクルをもうちょっとなんか、うまくできないのかなと思ってますよね。 そうですね非常にシ、ねうん、ーフイノベーションオフィサーに今日期待してるとこなんですけど<笑><笑>その本当にこう目立つ人、うん、スーパーコーナーとかそういう人、はいえって、と、そうい、ん、うその目立つ人って、うん、実はこう孤立したりとか<笑>、ね、頑張っているのに。 評価されないとか、うんで、だんだん本当にうち死に行って、さっきやりましたけど、うん、そういう環境ってありますし、ね<笑>はい、そこ、もう本当に内部調整うまい人は別なんですけど、その両方持ってる人ってなかなかいないというか、うん、か内部の調整だけなら済めばいいんですけど、議会とかもあるわけですよ、<笑>ううす<笑>言っちゃってみたら、はい、最終的になんか、ここでなんとか予算案まとめて事業 の,、ね、あのこう案出せて、もう最終的にこれをまた議会に通す段階で、ね。はい<笑> とんでもない体力がいるので、それをねやり通す力みたいなのは、まあ、大変ですよね、ごめんなさい、私、民間にいたことがないんで、民間がどれぐらい大変かとか、全然わかんないんですけど、そういうのではベンチャーのフットワークみたいな、ベンチャーとかスタートアップとか、そういうところのフットワークみたいなところをうまく取り入れていいじゃんってなる方が、私は今、早いのかなって、ちょっと思ってるところですね。 そういったときに 外, の外とのつながりみたいなのは結構聞いてくる世の中になってきたのかなという感じがしますね、うん、やっぱりこう外の人から言われるとあそんなもんかなみたいな思う人たち構いるじゃないですか。 なんかこうね、中の、ね、プロパーの職員が言ってたら、ね、何言ってんのみたいな感じになるんですけど、まあね、15年前から知ってるけど何言ってんのみたいな感じになりますけど<笑>でも外から、ね、なんかこうそれっぽく言われるとあそうかなってなんとなく思っちゃうじゃないです か,、うんなんかね、それはうまくあのこう使っていきたいかなと思ううんでですすよねそうですねそ結構、やっぱコードフォージャパンも そ, のそういう意味でその外からの意見として。うん やっぱその時々その地域情報アドバイザーとかで、ね、呼ばれたときに、うん、あのちゃんとこうそのやっていることを表このその外の目線で褒めてあげるとか、うん、そういったものは結構、援護射撃になっているシーンもあるかなという気がしています。うん、でやっぱり Code for Japan もそうだしその各地の Code4 も そ, の、うん、そういう存在にうまくなっていけると。 いいなと考えていると、ちょっとコードフォー横浜についてあのもうちょっと聞かせていただきたいなと思っています。うん、コードフォー横浜って、えー、今はど う, どういう活動をしているの 今どういう活動をしているかななんかこの横浜って、なんかその新視聴者 VR みたいに、たまになんかこ れ, これ超やりたいよね、みたいなのが、あの、ばーっと盛り上がって、なんかこう出てきて、で、またなんとなく平常運転に持っていくみたいなとを繰り返しているんですけど、まああの、定例会みたいなのはこう、粛祝とやっていて、で、まあ結構コアメンバーみたいなもう本当にこう、今何人ぐらいかな ?10 人ぐらいいるかなみたいな感じなんですけど、 英、ま、語、あ、ランジとかね、ああいうさっかりしたあの技術を持った会社が工学についててくれるとか、あと情報科学専門学校の先生たちが、まあ、自分とこの学生をこう本当に面白がってあのこう書き込んでくれてるとか、あとはその相互でこうなんか例えば下山さんが情報科学専門学校で教えに行くとか、うん、なんかこういう記録があったりとかしているので、今はなんとなくつながりを保つつなんかこうね、あの関われるところで関わっていくみたいな感じになってるかなーってところですかね。 なんか質問がちょっと来てますね。えっと、コー d e 横浜はエンジニア中心ですかという質問が入っています。中心、うん、そうですね。私は完全に違いますけど、私は、えー、面白いからやろうよっていう役割なんですけど、基、う、本、ん、的には、うん、エンジニアの方が多いかな。でもデザイナー、あの小林さんとかはね、まあ、デザイナーみたいなこともやるので、はい、なんかいろんな特性の人がいますね。はいはい。その まあ、ここ今、チャット入っている人たちには市の職員もいっぱいいますけれども、えっと、その職員として、各地の、まあ、Code4 のコミュニティというのは、なんかあの、うん、どういう関わりをしていくのが理想的なんでしょうかね、どういう存在としてあるのがいいのか。 おなんだろうなあのー、ってて結局の向いいいる視線が地元じゃないですかはい、私たち以上に多分地元に視線が向いていてすごいきめ細やかにあのこうやって対応して、まあ、活動してくださるみたいなウィキペディアタウンとかもそうですけどあはそういうところがあるのでなんかそういうのをこう好きあらばなんかこううまく。 行政のここうういうところにやってみませんかみたいな と, いところに突っ込んでいただくっていうのが私はいいかなと思っていて、まあ、そういう意味で愛知とかも、ね、あの代表側のあれだ公務員だというのもあるんですけど、まあ、金沢とかもすごくうまくやってるなと思いますし、まあ、アーバンデートチャレンジみたいなねああいう場がこ う, うまく使ってこうどんどん行政の方にななんとなくこうに、まあ、乗っても乗らなくても<笑>あの、まあ、いろいろ実際によってやっぱり、ね、あるとは思うので。 乗れるところからどんどんなんかこう回していって、で、なんかこう外にジャッジャッジを出していってもらうみたいなところがいいかなっていうふうに思いますね。ちょっとなんかね、これっていうあの特効薬みたいなのがやっぱりないんですけど、はいはい。横浜は横浜の事情が も, もちろんあるし、あのまあ、できる時もできない時もやっぱりケースバイケースなので、なんか逆にそのチャンスがあったら捉えてほしいというか、あ、これ、ここにうまくはまりそうとかって、 思ったたたらあの突っ込んでいいだくみたいな行政 の, あの総合計画とかね、いろいろ外に出してもなうじゃないですか、あのはいはいまあ、形になっているのか、なっていないのか、よく分からないようなものもありますけど、まあ、そういうところはあの見ていただいてあ、ここにこういうふうにはめたらいいんじゃないのみたいなふうに、なんかこう、うんまあ、う寄せてきてくださると、非常にやりやすいところはあります、はいはい、あの、まあ、静岡さんのプレゼンにも、ですね外に、まあ、出ていかないとつながらないって話がありました。 でえーまあ、各地のコードフォームもですねあの本当に職員に来てほしいまずは参加してほしいみたいなふうに思っていると思うんですね。すねとはいえ、うん、でもやっぱり来てくれる人ってそんな多くはない、ね そ, うねまあ、そもそもこう業務外の時間にわざわざプライベートの時間を使って、はい、参加するかみたいなところもあったりして、うん、そ, そこはまあ、ね、石塚さんはそもそもなんでそんなに外に出て。 けるんですかモチベーションが保てないっていうのもありますよね、それじゃ。職場の家と往復だけじゃ、本当にもうモチベーション下がるだけで、っやってられないなっていうところがあるので、うんまあ、私にせめたらマーケティングに近い、マーケティングじゃないんだけど な, んだろうなこう、外に行け調査活動に行ってるみたいな、<笑>やっぱネタ探しですよね、うん、みたいな要素はすごく大きくて、まあ、単純に自分が楽しいからとかっていうのもありますけど。はいはいはいはい なるほどね。うん、た楽しいまあ、という意味ではストレスは別にないわけですね。うん、もうそこまでどうもエプロンストレスあるかな。<笑><笑>なるほどね。なんかそう思ってくださる方がもっといっぱいいるといいなと思うんですけど、うん、実際その市役所の中ではどういうふうに思われているんですか。うん、よくやるなみたいな思われているか。ま、う、あ、ん。うん ちょっとおかしいとは思われてると思うんですけど、<笑>間違いなく<笑>、何やってんのかな、あの人みたいな、あのー、ところはあると思うんですけど、でも、まああの、私、有志勉強会みたいなのを町内でやったりとかして、はいはいであの、みんなでオープンデータ作ってみようよみたいな活動をしたりとかしているんですけど、でローディーチャレンジに、ね、出してみてこう、賞をもらったりみたいなこともやっているので、うん、なんかこうじわじわとそういう普及活動をしているのと、うん、あとその SNS とかではものすごい発信するじゃないですか。はい、はいい で、ああいうことやってると、なんかこう、他のあの、都市の人たちが、なんじゃなんじゃって、なんとなく見てくれるみたいなところもあって。そういうのでね、あわよくばなんかね、まちょっと地元の子供に行ってみようかなみたいな。人が増えるといいなーみたいな、ことですかね、はいはい。なるほど。そうですね、本当に。今、質問、質問というか、チャットの方でも、えー、っと、コードフォー。 かねこれははい、怪しい団体じゃないですよって言って回って、<笑>そう、それそれ、はいまあ、確かに高等高校って怪しい団体だと思われ る,、うんうん、思われるよね、結構ありますよね、あとむすごく敷居が高いとか、そ う, そうなんですよ、うん、やっぱりなんか技術とかテクノロジーでとかっていうと、うんね、自分、IT じゃないからみたいに思う人ってすごく多いじゃないですか。 でもまあ実際も今、ね、ノンコーディングでね、なんかこうプロダクト作っちゃうみたいなことは全然あるわけで、なんかそこのね、うん、あチャットコット作るとか、コードフォーキャットの活動とかすごいわかりやすいと思うんですけど、あ、ね、あいうなんか本当にこう、別になんかこうテキスト打てればなんとかなるみたいな活動 の,、うん、あの普及とかって、すごい重要だなというか、うん、効くなって思いますよね。 なんか結構、なんかモチベーションが保てない、分かりますとか、<笑><笑>同意のコメントがいろいろありますね。う大人の部活とか同好会って感じで楽しいことをみんなで作るから、うん、モチベーションは保てている。ううなんでう成果を求めるとモチベーションがる気がすると い, る人いま す,、うんいますまあ。成果というか評価かなと言ってますけど、やりたくないことはやらないじゃないですか、うん、<笑>外では。 そこ、はい、まではやっぱりやりたくないこともね、あの仕事なんてやらなきゃいけないけど、うんまあ、基本的にはやりたいことしかやらないわけで、やりたいことをみんながやりたいようにやるっていう、はいまあ、なんかそのプロセスで、そんなプロセスでもこんなすごいものができるんだって、うふういに見せていくことは、うん、うん、まあ、効くかなって、もう編集者 VR なんかもさにそうですよね。はい、もう本当楽しい、ね。<笑>まあやっぱ、本来何かを作るとか、新しいことやる、うん 楽しいことですよね楽しいことだと思います、私はすごく楽しいと思うし、うん、本来、仕事もやっぱりそういう風に楽しいと思って、うん、やれた方がいいと思いますし、うんうんうん、それをなんかどういう風にやったらいいんだろうっていうのを、なんか、コードフの活動とかはやりながら、あのそれをこう仕事に返しながら、うん、なんかそのバランスというか、常に実況実験してるみたいな感じはありますね。はいうんうん そのまあ、いわゆるこう翻訳者としての、えー、存在が大きいと思うんですけど、まあ、行政の言葉とそうい う, こうシビック、まあ、民間いろんなまあ市民とかが、えー、楽しく、えー、ちゃんとこうやりたいことをやるみたいなところであとまあ民間企業もそうですよね、えー、そこら辺の変換ト ラ, ンストランスレーターとしての役割ってこれからますます 重要だなとアーマーイノベーションフォームやってても思うんですけど、うん、あので、その方向性が行政の職員サイドからっていうと、まあ、コードフォームみたい、まあ、私みたいに民間からみたいな2つの方向性があると思っていて、うん、そ, のその行政側でそういう翻訳者をもっともっと増やしていくってなった時にどういうことをどういう機会とかどういうことを かか変えるといいと思い思っどうなんだろう、やっぱりその、なんだろう、テクロ、まあ、ソ, セソセンティー 5.0 って今、まあ、言われてるじゃないですか。で、あ れ, あれをなんとなく、もうちょっと合意を進めた方がいいかなと思っていて、であの未来はこうなるんだと、あの未来をこういうふうにしたいんだっていう、そのみんなの合意みたいなところをもうちょっとあのこう形にした方がいいかなと思っているところがあって。 なんて言ったらいいんだろうあの多 分, 分かると思うんですよ、行政職員であれば。あの例えばその自動運転みたいなものが普及したら、その道路行政がすごく変わるみたいなのあるじゃないですか。私は自動運転が普及したら、逆に人間が運転する車の方が危ないからダメってなると思って、人間が運転する車はこのサーキットでしか運転しちゃだめよみたいな世界になると思ってるんですけど、まあ、そういうふうなその未来への想像みたいのを。 なんかこうできるだけ膨らませるような機会を持っていくっていうのが一つ重要かなと思ってはいるんですけど、ただ、漁師の職員やっぱり普段の仕事に作りすぎていて、<笑>いやもう、そこのところをね、なんかこうテクノロジー、何それおいしいのみたいなところを。 なんかこうどうやったら脱出させられるんだろうみたいなのは結構日々思いますけど、行くだけみたいのはやっぱりそういう意味では聞いてたのかなって思ってた、ああいうようなあのパーソナライズ、ね、行政 の, のサイトでパーソナライズってなんだよみたいな<笑>感じだったんですけど、まあ、そうい う, うにあのこうに使っていくことで、実際にその役に立つ人がいるんだみたいなのを本当にガンガン見せていくみたいなのは、なんか結構地道ですけど<笑>。多分その 日本の国民性だとは思うんですけど、急にそのソニアみたいにみんなでね X、はい、ロード使っちゃおうぜとか、イメージ練習しちゃおうぜとかって、ああ、なるとは思ってないんですよ。ただ、どっかのスピーチを超えたら、一気にそうなるかなって、確かにね、そういうところありますよね。そうなんですよ、ね、もうあの日本ってそういう国だなと思ってるんですけど、うんまあ、どっかのクリティカルマスみたいなのががっと超えちゃったら、本当に一気にそっちがんと流れていくっていう感じにって、<笑>そういう意味では、私、20年ぐらいその行政の中で IT って。 いうのを見ていて最近、そういう空気をようやく感じてきているところですね、ガブテックとかもそうですけど、本当にあのそっちの方にあに触れていく空気がだんだんできつつあるなと思ってます、それは多分皆さんの尽力だったりあの、政府の中で頑張ってくださっている人たちだったり、そういうその人たちの尽力だとは思っているんですけど、確かに、えっとまあ、コメントでも、ソサエティ五点5 0って分かりにくいですね。うん 革新的な未来の賛同はされにくいという意見が出ているんですけど、た、うんえーまあ、多分これからの経ースはそれが少しずつこう社会的に具体的な実装として出てきていっ て,、うん出 て, いってで、それがあのやっぱり少しずつえこうオセロをひっくり返していくというか、うん、そういうことになっていくのかなとは思っています。まああのまあ、決済の仕組みも、ね、徐々に こう変わり始めていますし、うんえー、自動運転も実証実験はいろ、えー、んなところでやられてますし、うん、まあ実際僕もこの前リーフでレベル2のオートパイロ<笑>オートクルージング機能試したんですけど、やっぱ一回体験すると劇的にこう運転というものの概念が変わる、ね。もう面白いですよね、うん。やっぱりその、うん、そ, うそういう実際に何かこう、うん、体験する人が増えていく。 そ う, なんでそういう意味でなんかそういう場所を、ねうん、なんかこう普通 の, この市民の人がそういう場所ごとに触れられる場みたいなのもやっぱりどんどん作るべきだなと思っていて、はいまあ、横浜はそういう実証実験のプラットフォームみたいなものを作ったりとかして、うん、自動運転とかもあのこの ついいな管内の街なかで自動運転バンバン走らせて、でなんかモニターの、ねうん、市民の人に乗ってもらったりとかしてましたけど、やっぱり私も乗るとすごいテンション上がるんですよね。<笑>おお、すげえみたいな、こんな乗ってもらうみたいな感じになるので、ね、やっぱ毎日もこう見せていくとか、未来はこうなるっていうイメージをさせるみたいなことは、めちゃめちゃ大事ですよね。あとはその危機感の共有ですよね。やっぱそのの少子みたいな話の中で まあ、ここから先、都市が都市としてどうやってやっていくのみたいなところ、横浜はりとあるんですけど、ここ2030年だっけな、高齢者100万人時代がやってくるという感じなんで、高齢者だけで成立して都市が一個できちゃうみたいな状、う、況、ん、を迎える中でそ、そこでなんかこう都市というものをどうやって保っていくのっていう課題感っていうのは、やっぱり非常にあるので、それをう常に共有していくことっていうところは、2つ大事だとなと思ってますね、うん。うんうん そうですね、なんかそういう未来について話す場みたいなのはどんどんできてくるといいですよねやっぱり、まあ。いわゆる最近よく言われるバックキャスティングみたいなのって僕としてはそういう行政職員がそういうファシリテーションがどんどんできるようになっていくと、うん、あのあの新しい形のこうタウンミーティングみたいな、えー、そういう場も生まれてくるんじゃないかなと。 持っていて、まあそういう場にまあ合同法も協力しているみたいな、うん、そういう感じになっていくといいなと思っています。うん、そうですね。今、う、時、ん、横浜みたいのはもう一回なんかどっかでね、うん、できたら面白いなと私も、ね、思、うん、ってるんですけど。うん、うん、うん。いいですね、えー。そうですね。チャットの方でも、えー、想像力って人それぞれのバックグラウンドが違うことが関係していると思ったうと、ん、多様な人の意見を受け入れてみるって大事だよねという意見。 ね、うん、まあ分かりやすく伝えられる人の大切さとか、養、う、成、ん、職員にイメージをまずは持ってもらいたいみたいなコメントも出ております。うん、えーというわけでですね、もう一時間半経ってしまいりました、ね。はい、皆さんちょっと途中ユニトークのトラブルなんかあって、うん、時間が短くなって申し訳ありません。えーというわけで、あのまだまだいろいろ。 話を、えー、聞きたいところなんですけれどもっていうかこれから飲みに行きたい感じですけどもい<笑>き<笑>ますかこれから東京に<笑><笑>これから晩御飯つないといけないはい、えー、まあちょっとあの非常にチャットの方でも盛り上がった回だったなというふうに思いますええー、今日は大変貴重なお話を、えー、ありがとうございましたありがとうございますいはいはい、ええー。 というわけでえ、最後にちょっと感想なんかいただけないかなと思いますの時間話をしてみていかがでしたでしょうか。<笑><笑>いらないな<笑>ちょっと感想いただけますか、1時間。今週あれなんですよね。はいなんだっけうん、あれ、またセンクでイベントなんですよね。あー、あのー、で ソーシャルワークでます。行けないですけど、すみません。はい。はい。あのー。はい、週刊さん、最後にですね、えっ、ー、と、配信の感想をいただいてもいいですか。はい、えっ、ー、と、思ったより孤独じゃなくてよかったです、はい。あ<笑><笑><笑>、はい、よかった、確かに。あ、もうズームの中配信、めちゃめちゃ孤独だとかって、本当にいろんな人に言われたんで。うそうそどうかなと思ったのと、あとなんかこう。 こういう場に出るたびに思うんですけど、なんかこう、自分の考えをとか、その活動とかって、実はなんかこう、考えてるようで考えてないとかあるんですよ、<笑>あんまり。なんか、私なんか結構面白いから行っちゃえみたいな感じの人間なので、なんかこう、あんまり深く考えてなかったりするんですけど、でもまあ結果的にそういうことにつながってるなみたいな、なんかこう、権利をするのに、いつもなんかこういう場を使わせていただいていて、で今回もあの非常にあのまあサードプレイス型行政とか、不動型行政。はいはい なんかそういういキーワードをいくつかつかめたのと非常にありがたかったなと思います。<笑>ありがとうございます。いい機会になったうで、ね、私としても大変嬉しいです。とすでは、えーと、最後に告知をさせていただいて、今、石塚さんがちょっと言ってくれたように、ねえー、今週末土曜日にです、ねえー、ソーシャルハックデーというイベントがあります。えー、と東京 と, あと、うんえー、裾野市と、えー、札幌が手を挙ておりますけれども、うん あのワンデーミニハッカソンみたいな感じで、えー、やりたいことがある人が集まってですね、えー、簡単なピッチをしてそれに対して手伝いたい人も集まってお、えーまあ、昼食べてバイバイしながらですねでその後、えー、なんか集中して何か作ったりとかドキュメントを作ったりとかアイデア交換したりとか、まあ、いろんなことをやってで最後5時ぐらいに、えー、な何をしたかっていうのを発表して終わりみたいな、えー、そういう場です。 えー、コードージャパンのサイトから多分いけると思いますでもしご興味ある方は、えー、ご参加いただければと思いますそれとですね、えー、と次回、えー、2週間後の、えー、このオンラインアデミーはですね、えー、神戸市のミキ、えー、さんという、えー 方, かさんあのー、方からですね市民 PHR の活動活用と今後の展望というテーマで おお話をいただくことになっております、えー、神戸市つい先にですねマ、マイコンディション神戸っていうですね、あのー、自分の健康状態が、あのー、ほ保存できていっても見られるみたいな、いそういう、すごい強すかったんです、の私。よかったです。で言えばぜひ、2週間後、そそ水曜日の、えー、そのそれに企画者が、えー、参加いただきますので、えー、ぜひお話聞いていただければというふうに思います。あの白 リンクがありますのでぜひ、えー、見てみてください。というわけで今日の配信は以上となります、えー。皆さんお忙しいところご参加いただきありがとうございましたあ。あ、ごめんなさい。あと一点、ね。えっ、ー、と、ねえーえー<笑>えー、コードホジャパンの Slack チャンネルですね。<笑>あのー、この、えーはえー、オンラインアカデミーのチャンネルがありますので、えー、もし、えー、ごチャンネル登録が 確実にれないなその学校な の, ので、あのう、ー、食べていただきたいと思います。<笑>はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうござい ま, ざいました。あったねー。あったね。